あの、でもなんか、あれよね、最近、その、まあ、お家にいなきゃいけないじゃん。で、その、歌う機会もなくなっちゃったから家にいること多いんだけど、めっちゃ動物の森してる。<笑><笑>急に話聞かせ て, ていや、うん、そうそうそう。悲しい話ばっかしててもしょうがないからさ、動物の森、買ってみたん。めっちゃみんながやるっていうから、すごいなんか、もう、会う人会う人やってるからさ、 うーん、じゃあちょっとやってみようかと思って始めたんですけど、すっごい楽しい。なんか、いやめっちゃ良かった。ユーマにね、ライトもらったの。なんだっけニンテンドースイッチライト。俺2個持ってるから、あげるよって言われて、同じ色のやつ持ってて。ん1個もらったの。そう。で、あのー、それでね、ライト持ち歩いて持ち歩いてんだけどさ。 これなこれなユーマにもあったやつ。島の名前キャラメルマキアートだよ<笑><笑><笑>何笑ってんだよ何がこんな面白いんだキャラメルマキアート用意しなさいよ<笑>本当に。何を笑ってるんですかな、なんか、何がいいかなと思ってセンスあると思。やめなさい、なんか。センスあるとか言って馬鹿にしてるんですよ、そうやって。<笑>そう。やってる。 ちょっと楽しんでる。うん。で、最近はなんか、柵を使って家をこういろいろ囲んでね。なんか、そう、ちょっと自転車と三輪車をゲットしたので、それを置いてなんか家な感じにしてる。うん。今は温泉を作りたいと思っています。そこまでいけるんかな。あと、誕生日をね、もうちょっと早くすればよかったと思って、本気の誕生日にしちゃったのね。<笑>そうするとさ、12月の終わりじゃない。そこまでやってるかなっていう。なんか5月ぐらいにしとけばよかったっ。<笑>